こんにちは、海のひとときです今回は初心に戻りキスの市販の仕掛けを水中で見てみました仕掛けはいつもと同じ通りタすテンビンの7号市販の仕掛けそして青い染めですロットはおなじみのエディングのロッドになってます距離はそれほど出ませんが当たりが竿先で繊細にしっかり取れるのでおすすめです 最近、このようなスプールシートを買いました仕掛けを巻いて洗い乾かすと仕掛けの持ちが非常に良くなります青い染めをつけていきますいつもと同じ通り撮影するために一本が通します暑さに弱いので少しうだってしまったら クーラーボックスなど冷えた環境によると、また元気になることがあります。ドローンも準備万端です。さて、海の中はどうなっているでしょうか。ぜひゆっくりと楽しんでいってください。大雨の次の日で、かなりひどく海の中は汚れていました。 マークなどをつけて磯目の場所が分かるように説明していきますまずはロットワークをご覧ください竿で錆びいていくそして糸ふけを取るその繰り返しを行っていきます磯目を発見しました 海底と同化しており、なかなか見分けがつきません。竿をさびくと、海底にずられているように磯目が動いていきます。別の角度から一度ご覧ください。 シロギスは死角で餌を見つけると言われているので。 このような場合だと少し難しいかもしれません餌をアピールするために少し竿を立ててちょんちょんと錆いてみますシャクル強さにもよりますが少し餌が跳ねているように見えます 上から見てもあまり跳ね上がってないような気がします。 いかかがでしたか5分程度の説明でしたが実際に市販の仕掛けがどう水中で動いているのかがご覧いただけたかと思います視覚的に餌のアピールは低いのでこの動画を機に仕掛けの改良やロットワークの参考になればと思いますご視聴ありがとうございましたチャンネル登録 高評価ボタンよろしくお願いしますではまた来週お会いしましょう